エッツショットライどうも、アケンです。さあ、今回ご紹介する短車はですね、こちらになりまーす。はい、こちら。こちらはですね、今回は CBX400F1 型のご紹介になりまーす。渋いっすね。綺麗にまとまってます。 判断もロケットもついてませんありがとうございますオーナーさんの方に感謝のですねご紹介をしていただきたいと思いますオーナーさん よ, よ, よ, よろしくお願いします<笑><笑><笑> CBX 渋いですねあーおー近さーカラ ー, ーは新潟カラーは新潟とそうじゃないですちなみにこの CBX なんですけど結構もう長いんですか乗られて一、はいこの前はなんか乗られてたんですかこの前は XJR ぱっと見た感じなんですけど、はい、まあサイドカバーとか、フロントのフェンダーですね、はいまあ、ビートがちょっと目につくんですけど、もう結構ビートでまとめられてる感じそうですね、もう、ビ外装はビートで、はい、ーまとめてますし、シー ト, ート、これもちょっとそ う, そうですね、ジュリアリーシート、形が<笑>、はい、好きなので。 まちょっと前はタクロールつけてたんですけど、<笑>はい、今はこっちの方に。ジいや、いいですよね。これオークションで買われたの。これはオークションで。はい。ジュリアリーリ っ, っても結構高いですよね、最近。そうですね、あんまり数も。ない。なかなかなくてですね。いすね<笑>はい。でも、ここら辺もこだわりですよね。はい、シートがジュリアリーリ。ハンドルなんですけど、ハンドルもあれなんですけど。これハンドルはもう純正の。えっ、ー、と、シベックスの純正ハンドル。純正ハンドルですね。はい、もうレストアとかもしてない感じですか、買ってから。 そうですねレストア は, はしないでいいですね当時の感じが出てもうエンジン周りももうあ全部純正で純正でホイールクーとかも全部純正もう純正ですねコム、ね、スターホイールですかねブレーキもなんか独特のインポートディスクでしたっけっそうですえーえー、とシの1型がシングル CBX の1型がシングル、はい。ちょっとマフラーなんですけどこれどこのメーカーになるんですか、はい、マフラーはレイトライザーっていうマフラーになりますレイトライザーはい結構甲高い音が甲高い音がはい出てますこだわりポイントとかあればちょっと教えてもらいたいんですけどそうですねできるだけもう純正の形をできるだけ崩さずにうん当時の形を、まあまあ、はいできるだけ崩さないとこをまとまってますもに、ねはい、意識してますテールもですね ビートテルと足付ああきもジュリアリー。 はい、ちょっと低っ、はい、低くなってますねクラッチも激軽ですねやっぱ<笑> CBX 独特の<笑>、はい、クラ旧車にしては CBX めちゃくちゃ軽いですもん ね, ねクラッチが、はい、えクラッチとかも何もいじい自分わってないです<音声><音声> うん。 ありがとすございますれいいですね。 CBX も持ってるよ。ええ。ノーコ ー, <笑> ー, ール。ノーコールノーライフで。はい。はい今回はですね、ホンダの CBX400S のご紹介でした。1型ですね。純正な感じでめっちゃまとまって。ちょっとこだわるところはビートを入れられて、綺麗にシックにまとまってます。素晴らしい一台でした。はい動画最後までご覧いただきありがとうございます。えー、ぜひですね高評価チャンネル登録よろしくお願いします。